はいどうもみなさんこんにちは監督ラバの監督です本日はですね映画のフレーズと共に自主制作映画のロケで使わせてもらった夜空のジンギス館鈴木の交差点前へ行ってきます監督はホースに鈴木の駅から徒歩で歩きましたが鈴木の駅2番出口から徒歩20秒というめちゃくちゃ近い距離にあります映画撮影時は 時間がなくて食べれませんでしたが、今回は食べれるというわけで、ウキウキドキドキでございますス、うん、スキノノ、ってく<笑><笑>あれちょっとオフなんですけど、どんなお手もらっていいですか取ってください、コンビさです、はい。よろしくお願いします。<笑> あ, あ、いい加味してるわけで。さす、ねこれはねはい、おれがな、相当焼き肉屋。 これ何ですか？これはゆだれかって言って、三十五ちゃいなのでゆだれかって言って。こちらでは野菜にもこだわり、長沼町の契約農家をはじめ、安全で美味しい素材が使われております。こうすごい シャッキシャッキのキュウリといい辛さのキムチ見た目が見たことない肉なんでいい、ねね、れれすね<笑><笑> とういただきました。ありがとうございます 肉, 肉なーうまいんですわ。うまいだけ <音声><音声><音声><音声>ちょっとあぶらが。ここ油を 2005年創業札幌すすきので5店舗展開している生ラムジンギスカンの専門店夜空のジンンギスカンちなみに夜空のジンギスカンの名前の由来は店内は全面ガラスになっており夜景を楽しみながらジンギスカンを楽しめるということから名付けられているそうですぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか監督ラボの監督でした予想人最高